皆さんこんこにちは。ラブアーティストーです。今日はこちらのピンクのバラを使った可愛いアレンジメントを作ってみます、えー、この、ね、ピンク色の色合いのアレンジとかお花って家に飾っておくととっても、ね、こう明るくなって癒される色合いですよね。えー、ですので今回もぜひ、ね、簡単に作れるアレンジメントですのでぜひ作ってお家に飾ってみてくださいでは、ね、早速いってみましょうどうぞ はょ、いえー、で は, 今日はこちらのねピンクのこういうかわいい器にアレンジをしていこうと思いますちょっと今回見やすいようにアングルを上に上げて撮影していってみたいと思います、はいえー、ではアレンジをしていきますまずバラをね刺していきますバラはうんとねこう低く。 器ギリギリですね器ギリギリリというかフォームにここのバラのね花の後ろのところがつくぐらいの感覚で刺しますそしたら次にこのスプレーカーネーションを入れますスプレーカーネーションもこう一輪ずつにして刺していきます このスプレーカーネーションはバラよりも低く刺していきますねこのハートの器とかを使った場合の注意点なんですけどこのとかくこういっぱい入れちゃうとハートの形が分からなくなっちゃうというか 何のだだったんだか全然見えなくななっちゃうんですよねなのでそれを極力避けていくようにしましょう<笑>例えばここの部分ですよねこのこういうハートがここなんて折り込みっていうかこういうところはあんま隠さないようにねしましょうなので今ちょっと隠れてましたよねだからこれはもう完全にこう隠れないような角度で。 中にこう押しし込んでいきましょうそうするとここがね見えてきますよねそうするとこうハートに見えていくということですねこれハートに見えなくなったらハートのツアー使った意味が全くなくなっちゃうんでここのアウトラインハートのアウトラインは完全にこうお花で隠さないようにしていかなければいけませんはい、えー、次にこのリモニウムを、ね、入れていきますリモニウムは このように花をこう集めてこういう状態にしますそれでワイヤーでツイスティングこういうふうにツイスティングします、ね、この後ろ側にもこうやって巻いていきますねこういう状態ですねでここでハサミでカットしますこういうパーツを作りますね で刺していきます。はい、えー、こちらでリモニウムを入れ終わりましたね。これでもうほとんどこうアレンジメントの外観はでき上がってますね、えー。では最後にこちらに。 グリーンをね、少し入れます。えー、前回もねひまわりの時に入れたちょっとこう右と左というか2本二本入れるんですけど2本の長さを変えてこのハートのね一番何ていうんですかねここのハートのこの部分ですね この部分のところから出るように葉っぱをこう二枚入れますね。そして、えー、ワイヤーをこう U ピンにしたこういうものを一本用意します。えー、そしてこの二本のミスカンサスを、えー、このようにここで。 少しねこうやってこういう風に持ってきますねそうするとこの上にもこうミスカンサスのハートができるようになりますちょっといびつにした方がかっこいいんですよ このようにグリーンを入れますねそしたらここね実は、まあ、あんまりこの先っぽがね今回のデザインは出てない方が可愛いんですよねなのでここは今回カットしちゃいますねこれはねちょっと切れるはさみで綺れにカットしますそしてここの部分ですねちょっとワイヤーが見えたりしてますよねここを このリモニウムでね最初にさっき入れたリモニウムで上から刺しますで見えなくしちゃいましょう今回はなんか徹底的に可愛いいにこだわってこんなアレンジにしてみました で, では正面から はい、えー、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうかものすごくかわいくないですかどうですかほらなんかね器もやっぱりこうハートの器とか使うとねもうハートのイメージがバッチリつきますからなんかこうピンクハートが、ね、すごい可愛いですよね是非なんかこういうね可愛いいアレンジメントとかも作ってみてください、えー、もうこれはねこういう器を使った場合はこのねハートのフォルムを大事にしてください えー、いっぱい入れちゃうとハートのフォルム壊れちゃいますから、えー、それが壊れないようにこうマスデザイン で, でちょっとねこうグリーンだけ飛び出すとかただこのグリーンもね普通にこう例えばナルコとかレザーパンとかいうのでビュッと飛び出しちゃったりするともう全くハートの形が壊れちゃいますから、まあ、こういう細いねグリーンでおしゃれに決めたらかっこいいと思います。えーでは こちらのハートアレンジ、いかがだったでしょうかぜひ、皆さんも作ってみてください。また次回、かわいいアレンジメントとか、かっこいいアレンジメントを作っていきたいと思います。では、またお会いしましょう。See you next t i m e フラワー TV では、皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら。こちらをクリックしてください。もちろん無料です。えー、スマートフォン、タブレットの方はね、下のリンクからチャンネル登録をしてください。では、よろしくお願いします。